骨盤女性コアヨガトレーナーナの村ゆき子です、えー、と今日は、えー、と関節をね動かす と,、えー、と股関節がポキポキ言ったり肩とかね膝がポキポキ言ったりっていうのが大丈夫ですかということをよく聞かれるんですけれども、えー、とポキポキはね、えー、と痛みがなければ、えー、と基本的にはまあ大丈夫ですでどうしてかっていうのを、えー、と詳しくは、えー、とメルマガの方に書いてるのでもしよかったらメルマガ登録していただいてメルマガの方読んでみてくださいで、えっ、ー、とね 音でも、ね、ゴリゴリとポキポキがあってゴリゴリってちょっとね、えー、と低い音でなんか擦れるような音はあんまり良くないです特に痛みがあるような場合はもう本当によくないので、えー、とすぐに、えー、整形外科とかカイロとかフィジカルセラピーとか専門医を受診していただいてそれと並行して、えー、とただポキポキもゴリゴリも要は関節の周りの筋肉が硬いっていうことなんです でえー、とそこをやっぱり柔らかくあの柔軟にしていくとあのすごく相乗効果でねよくなっていくので、えー、とぜひおうちでねやってみてください、えー、と鍛えるというよりは本当にね関節周りの筋肉筋腱をほぐす柔らかくするっていうのがすごくあの、ねえー、と関節周りがほぐれてくる、えー、ことなのでぜひやってみてくださいで今日はですね肩肩のこうやってコリコリ回る、まあ、の音がする人とか ぜひややっってていいいたただききなと思うのをやっていきますまずは肩なんですけどやっぱりね胸の前がねいつもこうやって猫背とかで胸の前が硬いと肩開こう開こう肩甲骨とか肩周り動かそうと思ってもなかなか動かないのでまずはこうやってマッサージを自分でするようにしてみてくださいで、えっとこのね、肩のね先端がちょっと斜め下にこうやって入るとここにちょっとくぼみがありますよねこうやっってととちょっとあの 指がぐーっと入ってこのくぼみのと こ, ろここに親指ぐーっと中に入れていただいてちょっと上斜め上に押す感じでこうやって軽く小さくでいいです軽く回すと親指の先っぽでえと肩の筋肉触ってるのを感じると思うんですよね今触ってるところが肩甲骨後ろから後て出てきた肩甲骨がえの端っこに肩の周りの小さなねインナーマッスル あの関節が若手、えー、じゃない筋肉がついてるところになるの で, でここをねこうやって押さえて回すようにしていきますねはいそれで胸の前ねこうやってまずは胸の前自分でこうやって柔らかくして胸の前の筋肉がいつも柔らかくなってるのがもう大前提ですねこの筋肉がねキュッて硬くなってるのに無理やり肩を開こうとしても腰をね反って あの見せかけだけ胸開いてるだけで、実は肩が全然開いてないという状態、すごく、えー、あってで、そうすると逆に腰悪くしちゃうので、まずはこうやって胸の前の筋肉を手で、ね、指でほぐすだけです。はい、そしたら、ですね、えー、とこの肩関節の先端から斜め下、ちょっと親指入れると、ちょっとくぼんでるところ、そこにぐーっと斜め上ぐらいですかね、こう入れていただいて、これ、キープしたまま、こうやって回していきます。息吐きますよ 筋肉をほぐしたいときはいつも息を吐きます。で、ゆっくり空大きく回さなくていいので、小さく回すだけでいいです。親指の先親指で筋肉が動いているのが感じられればいいですね。で、こうやって肩周りの筋肉をほぐしていきますね。はい、そしたら今度はええー、と肩のね。インナーマッスルあのがあるので、そこをほぐしていきますね。 そしたら、えー、と右手かからいきましょうか右手を、えー、とまずは手のひら上になるようにして肘から手の甲まで全部床にくっつけます。でこの手のひらで肩右肩ポンポンとする感じで吸って吐きながらお尻を後ろにぐーっと引くようにして右のこの二の腕のところですね。 二の腕とこの脇の下をしっかり伸ばして、あとこの脇の下の下のここの横、そこもしっかり伸ばしましょう。息吐きましょう。息しっかり吐いていきますね。額はマットについちゃっていいです。でもうこのポーズ自体だともうめちゃくちゃきついっていう方は、もう無理しないで痛くない範囲でちょっとこう加減しながらやっていきましょう。 そしたら手伸ばしていただいて指先ま、えー、っすぐにして手のひらを天井に見せますねでほっぺたを右の腕の二の腕にこう預けちゃうような感じ肩しっかりぐーっと体重かけてでお尻後ろに引くようにして右肩の力をさらに抜いていきます肩の力抜いていきますよもうねほっぺた頭は右の腕に預けちゃっていいです で後ろ真後ろに引いていきましょう大体30秒から1分、まあ、長くて2分ぐらいですねでも最低30秒は痛くなければね30秒はやっていくようにしていきましょう肩の力抜いていきますよ はい、ででゆっっくりと起きき上がって反対いきますね左の手のひら天井に向けて肘から手の甲までついてで左の手のひらで左の肩ポンポンと叩くような感じでこれキープしたまま吐いてお尻を後ろに引きましょう額はマットでもいいし浮かしてもいいです<笑>呼吸していきましょう 左の二の腕、脇の下、脇の下の下、この辺ですね。ここがしっかり伸びているようにしていきます。息吐きますね。はい、そしたら、左の手のひら、天井に向けて腕伸ばします。で吸って、吐きながら、お尻、えっと、左のほっぺた、二の腕にずっと押すようにして、肩入れちゃいますね。 体重かけますでお尻は真後ろに引っ張って左の肩の力抜いていきましょうこうやってお尻浮かしてもいいしさっきの右手もそうですがこうやって寝っ転がっちゃってほっぺた左の上のにのっけてこういう形でえー 肩の力を抜いていただいてもいいんですよ。はい、それでは力を抜きましょう。もう一個、もう一個ね、肩のインナーマッスル、中のこの小さな筋肉を動かすのやっていきますね。はい、そしたら、えっ、ー、と、右の。肘を前に伸ばして、で、肘から、こう立てますね。で、手のひらは前向くようにしていきましょう。前向く。 で頭はマットについちゃってもいいしここに、えー、と枕かなんか、えー、と私はヨガブロックがあるのでヨガブロックでもいいし置いてもいいですで手のひら前も入れますねで吸って吐きながらこの手をふーっと吐きながら下に倒していきましょう右の肩の力抜いていきますね 上の手で左手手でで右の手でこうやって床に向かってて押しても構いませんで、えっと天井ね、体を天井に開くようにするとちょっとテンションがらかくなるし逆に上半身床の方を向けるとちょっとテンションが高くなるのでこれはご自身で一番痛い気持ちいいのが多いところそこで、えー、自分で調節していきますねそれでふーって吐きながら最低30秒。 長かったら2分ぐら分い。右の肩の力抜いていきますね決して肘がすごい痛いとか手首がすごい痛いとか関節にテンションかからない範囲でやっていきますね右の肩の力抜いていきましょう下になってるこっちね これ50肩とかにもすごくいいので手がね50肩の方ってさっきのポーズもしかしたら手を上げること自体がもうきつい方多いじゃないですかでそういう方はこれだとね手を上げないでいいので、えー、やれる範囲でやっていきますね私これ最初初めてやった時このぐらいしかできなかったんですでもね少しずつやってると今こうやって親指がね床タッチするぐらいにね肩関節が柔らかくなってくるので無理しないで はいそしたら右手元に戻しましょうはいそしたら皆さんそのままで、えー、反対側向いてもいいし私は皆さんに見えやすいよう、ね、にこっち側でやっていきますねで左の手前に出して肘から曲げてで手のひら向こう向くように正面向くようにしますねで吸って吐いて手をこっちこういうふうに曲げていきますで上の手で下の手グーッと押しても構え でえーっとうん、どのぐらいテンションここにテンションをかけるかは上半身を床向くようにするか天井を向くように開いていくかで自分で調節していきます。 本当これ初めてやった時にもう全然倒れなかったんですよでも今すごい倒れるようになったので本当ね多分皆さん34日続けてやるとだいぶねあの肩周り の, あの柔らかさが感じられると思うんですそれでインナーマッスルってすごく大きく動かす必要ないので本当ちいちゃな動きでフー 息を吐いて左の肩の力抜こう抜こうと思うとすごく緩んでくるので決して大きくガシガシガシってやらないように注意してくださいねはい、それでは左の手戻してゆっくりと ですねえー、と肩の、えー、インナーマッスルのところすごくほぐれたので私が何でキョロキョロしているかという と,、えー、と手ぬぐいをやりたいんですけど手ぬぐいがないのでちょっと混ぜ て, てくださいね。 大事なのは肩甲骨をねこの寄せる動きです今胸の前もいほぐしたし肩周りもほぐしたのであとは肩甲骨と背骨の間のところそこをほぐすようにしていきますはい、そしたら手ぬぐい持っていただいてタオルでいいですよ皆さんお家にあるタオルねおへそ背中にキュッと引き込んで吸って吐いて肘真下に下ろしますこの時腰が反らないように肩甲骨をグッと背骨に寄せて吸って伸びて 吐いて、肩甲骨ぐーっと寄せて、息吐きますね。吸って伸びて、3、肩甲骨寄せて、で、肩と耳離しましょう。吸って伸びて、4、吸って伸びて、5、吸って伸びて、6、吸って伸びて、7、吸って伸びて、8、 吸って伸びて、9、肩甲骨寄せますよ吸って伸びて10はいそしたら下でキープしましょう吐いて肘を下ろして肩甲骨ぐーっと寄せて肩と耳を離しておへそ背中に引き込みますよキープしましょう10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0肘を下ろしますはいそしたら今度開きますね えー、と右手をこうやって横にして右の肩下げていただいて吸って吐いて腕手前に引っ張ってきて右の肩下げましょう息吐きますはいそしたら反対左手真横左の肩下げて吸って吐いて腕を手前はい力を抜きましょうはいそしたら最後肩耳にぐっと近づけて吐いて ストーンと下ろしますもう一回いきます吸ってぐーっと近づけて吐いてストーンと下ろしましょうはいえー、とねこれ一連の肩肩周りの、あのー、関節周りの筋肉をほぐす前肩後ろの、えー、ストレッチなのでぜひあのお家でやってみてくださいえっ、ー、と毎日ね多分23週間続けていただけるともしこうやっても、あのー、音もね鳴らなくなると思いますしこうやって手を上げた時の肩のね周りの えっと緊張感もすごく取れてくると思います。はい、ぜひやってみてください。